その後はちょっぴりドジな普通の高校生マリネットが悪者たちからパリの街を救うミラキラスレディバグシノワールこの後すぐディズニーチャンネルはディズニーがお届けする夢と魔法のテレビ放送一月のおすすめはこれこの家族はヴィランを卒業してやるってドラマシリーズ最新作バレーデューのヴィランたち 元の生活を取り戻すから放送スタート悪いことやっちゃったねマジで不思議の国アンフィビアいつでも来いついに最終エピソードこの世界を救うんだよやったミッキーマウスファンハウスはさあどうぞみんな豪華なパレードが楽しめる新エピソード最高に楽しいわ手に入れたのさらにワンオーワンなどこれが僕なんだ 映画もいっぱい楽しめる我がの嘘がバレる1月のディズニーチャンネル詳しい情報は公式サイトをチェックディズニーチャンネルみんな行こう<笑>、yeah! 2023年もディズニーチャンネルから目が離せないどこにも逃げられない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 頭脳と腕力のコンビ女の子と恐竜のヒーローも登場失望だ消防車たちと一緒にみんなを助けるよドラマシリーズでは普通にしてろヴィランの家族が普通の生活をしたり私に見せて天才少女ドクターも大活躍今年のディズニーチャンネルもお楽しみにディズニーチャンネル今週のおすすめはこれ 準備はもうバッチリまずは冬休みの特別放送嘘はなしよ2日月曜日朝7時30分から人気シリーズがたっぷり楽しめる、うん、さらに新番組普通にしてろ8日日曜日朝11時から放送スタートバレービューのヴィランたち悪いことやっっちゃったヴ、ね、ィランの家族が普通の家族に、うん、そして映画はさあみんなも毎日朝11時30分から ロボットたちをやっつけよう2日月曜日フィニアスとファーブザ・ムービー鍛えてもらえたら勝てる3日火曜日サーフズアップ楽しもうぜよっしゃ4日水曜日サーフズアップ2 <笑>俺と組めば夢じゃない5日木曜日森のリトルギャングみんなで踊るんだ6日金曜日ハッピーフィート詳しい放送スケジュールは公式サイトで